作り込みが聖すぎる金プリ高橋海斗スイッイエス森本慎太郎 W 主演の日テレだが情熱はある大反響実況ツイート71伝統本人も心配する昭和ルへの期待ご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございます その激にっぷりに絶賛の声が寄せられている。ジャニーズの人気グループ PNG&OPS の高橋海人24とシクストーンズの森本慎太郎25が W 主演を務める新ドラマ、だが情熱はある日テレ系が4月9日に初回放送を迎えた。同作はお笑いコンビオードリーの若林正康44。 と、お笑いコンビ南海キャンディーズの山里亮太45の二人の反省を描いたオリジナル青春サバイバルストーリードラマ。今回高橋さんは若林さん役を森本さんは山里さん役を演じるにあたり4月7日に放送された山里さんがマックを務める朝の情報番組、デイデイ 同局に出演した際にも高橋さんからは喋ってる時のイントネーションが自分と違ったので頑張って寄せようとしてますと役作りに力を入れていることを明かす場面が。確かに実際の放送でもそのコメント通りイケメンな高橋さんですが、なぜか若林さんにそっくりでびっくりしました。全能。放送を見た視聴者からも、 やっぱり何回見ても森本慎太郎の作り込み方が正すぎるようなキャスト見て絶対大コケすると思っていたけどジャニーズ二人の演技が素晴らしくて高橋海人くん喋り方とか佇まいが完全に若さま君臨でこれは良いドラマ始まったぞという。 漢字高橋海人くん若林役にしてはイケメンすぎて無理がありそうだと思ってたけど喋り方と立ち振る舞いが完全に若林ですごいな森本くんの山ちゃんは始まる前から期待大だった。橋くんの若林さんどうなのかと思ってたけど、ちゃんと若林さんがあった。すげえな、ジャニーズ。ドラマ化から期待してて。 期待以上、頬張り方とか噛み方がいつもと違うなからと思ってたら、これ若林さんの食べ方に寄せているらしい。橋山ってすごい。似てる若林さん咀嚼動画探してます。というように、ファンも驚愕の激にっぷりに絶賛のコメントが続出していた。しかく、性格悪すぎてストレス、激児の弊害も、そんなこのドラマに一番興奮していた人物がいた。 ドラマの主人公である山里さんは放送前からその喜びを爆発させており放送時にはなんと71個もの実況をツイートをするほど、ここまで放送を楽しんでいるのも無理ないですよね。山里さん自身も本人役の森本さんについて、森本くんすごい、手の動かし方全く一緒、とツイートするほどだったので二人がどれほど役作りを頑張ったのかがわかりますよ。 ネゼンドそんな本人もびっくりな高橋と森本の熱演にある弊害が発生したという。今作は若林さんと山里さんの実話をベースに描いているからこそ二人の共通点でもある劣等感やネタミソネミといった感情を全面に描いた作品となっているそうです。 そのためか、主演の高橋さんと森本さんが似すぎているということもそうですが、そもそも若林さんと山里さんの強烈なエピソードのインパクトもそう待って、一部の視聴者から、性格悪すぎる。山ちゃんの周りってこんなにいい人がいるのになんで山ちゃんはこんなに性格悪い 彼のネタ人生 www 山里さんは逆に甘やかされて育ったのか、これでねじ曲がった性格が w 若葉ネ面白いというかお笑いに対して真面目。性格的にはヤバい奴というように性格が悪すぎるという意見も紛失していました。全同。このハプニングに山里本人も山里性格悪すぎてストレスみたいな言葉をちらほら。 どうしよう、これまだ序章この後のいろいろを考えるとこの方々が森本くんのことを先に言っときます。慎太郎くん、ごめん、というツイートをする事態まで発展していた。ここまで言わせる、高橋と森本の名演技に今後の展開にも期待が寄せられる。近く、 フュージョンかわいい、高橋山と森本慎太郎の行きぴったりショット資格4月9日に放送された、だが、情熱はある、の放送開始前に金プリ公式ツイッターに投稿されたのは、同作で主演を務める高橋と森本の2ショットが公開されていた。この画像を見たファンからは、とっつっても楽しみです。簡単ふっ、見るよ。楽しみにしてます。 フュージョンかわいいといった賞賛のコメントで溢れていた。